カズの名前名物を盛り込み楽しい曲に仕上がりました。時間練習時間が少なく体が重たいです。でも頑張ります。皆さん見てください。聞いてください。会場の皆さんこんにちは。羽戸市から参りましたよさこいマイフレンズです。 平均年齢70歳の塾女たちが加須市のシンボルであります1 0 0ルのジャンボコイのぼりに応援されて踊らされていただき 踊, 踊り Thank、you